唐突ですが、皆さんに謝らなければいけないことがあります。私は、とある重大なミスを犯してしまったのです。事の天末を説明しますと、とある火曜のお昼、その日は晴天で太陽が気持ちよかったのを覚えています。そして私はいつものように真面目に動画の編集をしていたのです。その日は、ヘンリー君シリーズパート16予定の動画を編集していました。 動画編集を始めて数時間が経った頃、私はとてつもなく、オーニーがしたくなったので、大急ぎでベッドに駆け込みました。その時です。撮影したら、動画のデータがぶっ飛びました。今回も、ヘンリー実況やっていくんですけど、あね、あの、今撮影してる時間がね、深夜4時。 あーどうしようかな。寝るわ。今回はこのトパットルートのエリーちゃんのやつだね。うん、もう残りね、もう2個なんですよ。これ終わったらもう残り2個だから。はい。もう多分、あの、次回のパートで多分最終回になると思うんで、まあ、やっていきましょう。 <笑>代わりにやってるっていうからまたなんかボスの座を狙おうとしてんのかなってあの顔してんだけど<笑>絶対こいつあるやろあのだから裏切りそうな気がするんだよななんか前のパートなんだっけえっ、ー、と5か4ぐらいの時のやつみたいに hey,、uh, うん やばいよ。Two, なんか、この世界戦はあれか。あの、軍が敵なんか。One, two, 5分その位置から5分って無理じゃね結構<笑>ーー。これ一択だよな。えー、えー いやいやいやいや、ちょ。いや、その力あれば、この後もなんとかなるだろう。グラップルかななんか、なんか前のパートでなんかグ、あのグラップル使ってからなんか失敗した時だったからな。あ、やばいよ。Yeah, sure. バイバイおい、チャヒゲ、助けに来たぞ yeah,、sure. 行くぜ しょうがねえな。真面目に助けてやるよ。しょうがねえから。<笑>だいぶ危、危なくねえあれは。あ、あ、そうか。そう、あの、操縦桿がいねえよ。爆弾仕掛けた。やばくねちょっちゃった。ちょっと待って。あの、このブーメランがさ、どっかで見たことあるんだけど。絶対これでしょ。は<笑>キャッチしろよフルート 音痴かおえ取ったぞ取ったぞおえおやばいおライトアンドマンおお何これこれは何やおえ<笑>おっははは あ、ちょ、っと待て、お前、お前、どっかで見たことあるぞ、お前。お前、なんか、前、パート2か3ぐらいで出てなかったっけうわ、<笑>お前絶対いける。えデュアルチーチ。絶対これいけるわ。おおかっけえかっけえなお前ら最強おちゃんおい、クロノトリガーやん。<笑>あれいけた もう普通に黒のトリガーでいけんだ。おう。おナイスエイリー。Through, あ、やばいよ。えー、ちょ、ヘンリー、ヘンリー行け。うわぁあ、ちょ待って、ヘンリー出ちゃったよ。<笑>え、これ無理じゃない、One. あ、これ終わったよな。はい、フェイル、<笑>フェイル。<笑>あれあ、いけたんこれ。 え、ちょ、これ正解なん正解えいや、無理やろ。え、ちょっと待って。置いて、置いていかれるやん、こんなん。あ、まさかのちょっとジュゲムの雲で行っちゃう行けそうだけどね。あー、でもあれか、時間切れがあるか。は<笑>はこれはないやあ、重力を、あれか、変えるってやつ。やっぱこのタンクか。 エンシーに何ができんのお、えーえー、そんなそんなことできんのマジでその発想はなかったな、right、ああおい<笑>うわお前お前やばいだろ you, まぁでも前以前あのー、どっかの誰かさんにねあのー、脅されたんだよなうんなんか似てるやつだけどはいてことでクリアー おお、よかったやん。ん<音楽>ああ、そりゃそうだよね。ああ<音楽>、うんうん、でもさ、どっからでも襲撃できるんだったらさ、それで仲間増やせばいいやん。ん<音楽>おお、すげえやん。んおお。結構暴れまくってるやな、お前ら。<笑>おお。 あ、これだよ、これ。最強でしょ、これ、絶対。じゃね。この、トラックのやつ行きましょう。あー、もう、あ、てかさ、これ、待ってや。あの、あの、帽子のやつさ、今までさ、全部のやつでできなかったのにさ、あれ、あれだけなんかできるようになってんだよ。この、トパット編で。え、ってことはあれかなあのー、もうトパット編でしか見れないやつがあん、あんのかな うん、あそっか、この世界は、あの、この世界線は、テイク敵なのあ、敵やもんな。あだいぶ酔っ払ってんな。アルコールドスいくらだよ。伸びすぎだぞ、お前ら。お前ら仕事あんじゃねえのおお、何<笑>なんかチャールズの鬼神みたいのが来たんやけど。<笑>うん。 あ、これヘンリーくんだね。うん。<笑>もうこれ完全ヘンリーくんや。ほら、やっぱり、hey, 悪い顔してんね。あー、なんで気づかねえよ。お、oh, oh. あ、でも、いけるんだね。よし。えっ、ー、と、選択肢来たんでやります。ロープまあでもね、だいたいこういうシリーズなんか、 なんか、ロープとかなんかそういうものはね、多分、あんまり通用しないと思うんだけど、ロープで。いけそう、いけそうだけど、なんかいけなさそうなうんで。うん。あ, あ, あ, あ<笑>これはないやんいこれええ、バグみたいなえ、何それうあうあん。<笑>ああ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 今回、なんかバグ多くないかなんか、ハイジャックいけそうだなハイジャックいってみるちょっと。ま、あでもなんかいけなさそうな気もすんだよな。あああ、いやこれが正解かおえおえおおおおやばいやばいやばいやばい。 毒がかっけえ<笑>おああ、やばい<笑>見つかったよ。えええ、なにこれうお、<笑>すんげえ、ケツアゴえなにこれあ、なんか選択できんのこれ。えー、っとこのハートマーク気になるな。これなんやあははあー ちょっと待って、これゼルダで一番あれだ、無理ないっすよ、これ。ああ、ああ、終わっちゃったよ、地球が。ああ。ああ<笑>。ええちょま っ, ってちょま っ, ってちょま っ, って。えええええええええええ今の笑い声えええええええええええええ That's right. Yeah, I've got a... 呃 preparations are nearly complete. え<笑>ええええええ え, え, えじゃあ待って。いやいやいやいやいやいやいや。いや、規模がえげないんですけこれはん指紋認証 な ん, なんか来たよ、なんか来たなんか来たよ、卵じゃねえかよ、<音声>ええ、なんか、急に卵と、ステンションの戦争が始まったんだけど、お茶をるれて、おい、やばいやばい、何何このアニメみたいなやつおう、ノーゴー。あれ<笑> あれもうクリア<笑>リ<笑>、うん、なぜ戦車を持っているかっていう。まあ話はね、これなんで。はい。うん。<笑>ういそうだよ。俺がリーダーだったらな、お前らは絶対死なねえから、もっと、もっと拝めろ。